ハロー YouTube。本日、本日はじゃあちょっと時事ネタ解説していこうと思います。学学学学学ぶぶぶぶぶチャンネル学ぶ学ぶ始まるよで、何の話かっていうと、えっ、ー、と、トランプ大統領の SNS が凍結されたじゃないですか。で、これって僕見た時に、あ、すごい大きいニュースだなと思ったんですけど、日本だとそこまで話題になってないんですね。まあ、なので今回はトランプさんのこの SNS 凍結っていう話しながら、あとそれとセットで、これってインターネットの未来にも繋がる話なんですね。まあ、なのでここを話していきます。で、今回の動画の目次に関しては、この右上に用意して、 置いたのでこの通りに話していきますという感じでもいきなり本題に入るんですけどその前に、えっと、僕のチャンネルでは普段個人で稼ぐって場所をテーマに発信していますで個人を稼ぐ際には未来を見通すって重要じゃないですか、まあ、だから今回はそのニュースから未来を見通すって場所を話していくので、まあ、もし今回の動画が見てあこうやって勉強するんだとか参考になるなと思ったらぜひチャンネル登録していただけると嬉しいですというわけでじゃあ本題ですねじゃまず最初になぜトランプさんの SNS は凍結されたのかでここを話そうと思うんですけど結論めちゃくちゃシンプルでさらなる暴力を防ぐ ためで、すねさらなる暴力って何って話なんですけど、トランプさんがそもそも SNS 凍結された原因っていうのが、あの、そもそも今回大統領選でトランプさん負けたじゃないですか。で、負けた理由っていうのが不正選挙であるって言ったんですね。あの、選挙で不正が行われている。自分は本当は勝っていたのに、でも不正が行われたから自分は負けてしまったみたいな。まあそういうのを、えっと、トランプさんが、あの、自分の支持者に対してこう話したんですね。で、話しつつ、まあここが一番問題だったんですけど、トランプさんそこで何言ったかっていうと、えっと、議事堂に、あの、更新せよみたいな。 こと言っってしまったんですねでこれどういうことかっていうとトランプさんが議事堂に更新せよみたいなデモ更新せよみたいに言ったらトランプさんの支持者っていうのはそうだそうだみたいな感じでこうみんな更新しちゃうじゃないですかで更新してそこで破壊活動とかあと死者とかも出てしまいましたでこの辺り詳しく知りたい方はえっとトランプ議事堂みたいな感じであの google とかで画像検索するといろいろ出てきますまあなのでこういった経緯があってトランプさんが SNS 上でその危険人物であるっていうふうに見なされてまあ、それで凍結されたっていう、まあ、そういう流れですねでここまで聞いた皆さんってどう思いますか 多分なんですけど、いや別に SNS 各社ってそれ別に悪い判断してないですよねみたいな、トランプさんって別に凍結されて当たり前ですよねっていう、まあそういう風に考え方多いと思います。で、確かにそうなんですけど、ただもう少しよく観察をしてみると、えっと、Twitter とか Facebook っていうのはそのトランプさんを追い出したじゃないですか、追い出した結果、株価どうなったかっていうと、 め, めちゃくちゃ下がってるんですね。ガツンと。で、下がってしまって、どれぐらいの、じゃあ損失っていうのは出たかっていうと、合計で5兆円ぐらいですね。まあ、これぐらいの損失が出ています。まあ、だからここで疑問じゃないですか。SNS 各社っていうのは、正しい行動をしたはずなのになぜか株価が下がる。本当だったら会社っていい行動をしたら株価上がるはずじゃないですか。でもこれ逆転しちゃってますよね。で、まあ、ここが重要な話でもあるので、ここをちょっと動画の後半でまた詳しく深掘りします。で、一旦第1パートここで終わりにしようと思うんですけど、まずトランプさんの SNS なぜ凍結されたか。それはさ なる暴力を防ぐためまあ、そういった正義のもとであの凍結されましたとじゃあ続いて第2チャプターいきますねこれは g a f a が起こると大統領クラスでもインターネット世界から消せる話ですでこれどういうことかっていうとまあ言うまでもなくなんですけどトランプさんってここ最近の数日数日間それこそ1週間ぐらいかそれで、えっと、ネット世界から完全にもう締め出されてしまったんですねでこれってすごいことじゃないですかインターネットってまあ誰でも自由に参加して誰でも発信できるってい う, うにまあそういうふうに思われてるじゃないですかでも GARFA ーーっていうその巨大企業たちがあのトランプさんをし 出すみたたいにになったら一瞬してこう消されてしまうで、具体的にどういうふうにあの締め出しが行われたかっていうと、まずツイッターがトランプさんのアカウントをえっと凍結しました。これ永久凍結ですね。で、その後にフェイスブックもほぼ同じことをしてトランプさんのアカウントを凍結しました。でもフェイスブックは多分永久じゃなくて、まあ一時凍結だと思います。で、その後にじゃあトランプさん何をしたかっていうと、自分の側近の人とかに代わりにツイートしてもらおうと思って、トランプさんのえっと顧問弁護士とかかな、そういった人に代わりにこう発言をしてもらうみたいな、そういうことをやったんですけど、でもその Thank、you えっと、トランプさんの代わりになってた人も凍結されました。で、その後にじゃあトランプさんどうしたかっていうと別の SNS に移ったんですね。で、その移った先の SNS、これ知らない方多いと思うんですけど、パーラーっていうんですね。で、パーラーって実は日本ではそんなに有名じゃないんですけど、アメリカとかだと結構有名で、でアメリカのえっとアプリランキングかな、それで結構上位に入ってるぐらいの、まあ、人気 SNS アプリです。で、元々そのパーラーっていう SNS には、えっとトランプさんの支持者多かったんですね。まあ、だからトランプさんが SNS、Facebook も締め出されたから仕方ね、パーラー行こうみたいな感じで行くじゃないですか。 で、それでパーラー、トランプ社移動しました。で、そこで発信を開始しました。で、その結果どうなったか、今度はパーラーが消されたんですね。で、これ、僕もかなりびっくりしたんですけど、パーラーがなぜ消されたかっていうと、パーラーっていうのは、アマゾンが運営している AWS っていうサーバーを使っていたんですね。でも、アマゾンが、えっと、パーラー、パーラー向けにサーバー提供を停止しますって言ったんです。 で、その結果どうなったかっていうと、パーラーってまあ普通にユーザーもたくさんいる SNS ですよ。でも Amazon がサーバー提供しませんって言った瞬間に、結局サーバーっていうのがないとインターネット上のサービスで全部止まってしまうんですよ。だからパーラー自体がもう停止してしまって、まあそれによってもうパーラー終了、トランプさんも終了みたいな。SNS プラットフォームごと終了っていう。これって結構エグいですよね。Amazon とかを怒らせるともサーバーごと、プラットフォームごとこう消される。いや、怖すぎるなって思いました。そういう感じで、まあトランプさんが締め出されたわけですけど、まあただじゃあここまで聞いた 皆さんはまあ多分、まあ確かにインターネット世界はちょっと怖いし、まあやりすぎかもしれないけど、でもそれって仕方なくないですかって、まあとそういうふうに考える方多いと思うんですけど、まあ確かにしょうがないとは思います。しょうがないと思いつつも、まあただ今回の一件で分かったことっていうのは、インターネットって実はそこまで安全じゃないっていうことです。で、なんでかっていうと、ここに関してはまあ若干話が逸れてしまうかもしれないんですけど、トランプさんってもともと WeChat っていうアプリを禁止しようとしていたんですね。WeChat って何かっていうといわゆるまあ日本でいう LINE みたいなものですよ。で、WeChat 誰が使ってるかっていうと、 世界中の人が使っていて特に中国人とかのユーザーも多いんですね でも、もし仮になんですけど、まあ、トランプさんとか、そういったアメリカの世論とか、世界の世論とかっていうのが、こうなんか、あの、WeChat なんて危険だ、みたいな、WeChat なんて止めろ、みたいな、まあ、そういう風になってしまった瞬間に、WeChat って、あの、まあ、今回のケースから考えるに、まあ、すぐにこう消されてしまう可能性も全然あるわけじゃないですか。で、それとほぼ同じ状況に、まあ、TikTok っていう会社もありましたよね。TikTok って元々中国の会社だったんですけど、これ、この先もアメリカでビジネスをやりたいんだったら、アメリカの会社に売却しなさい、みたいな、まあ、そんな感じで、まあ、TikTok の社長 っていうのはまあ、中国の企業としてこうグローバル展開するまあ、それを多分夢見て活動していたはずなんですけど、まあ、ただ今だともうなんかアメリカに売却しないとダメです。みたいな。まあ、そんな感じで。まあその wechat とかまあ tiktok とかっていうのを、その生活のインフラレベルで結構使ってる人もいるじゃないですか？まあ あの、ティックとかはちょっと違うかもしれないですけど、WeChat とかに関しては、その WeChat がないと、その家族に連絡できないみたいな、そういう人もまあいるわけですよね。で、そんな感じの生活インフラとして成り立っていた Web サービスっていうのが、まあ、ただ、まあ、今回のケースから考えるに、まあ、1週間ぐらいでなんか消されてしまったりとか、まあ、完全に停止する可能性があるっていう、まあ、実はそのインターネットのそういった大きい企業が運営しているサービスは安心って思われてたんですけど、意外とそうでもないかもっていうのが今回の事件から分かったことです。で、プラスでもう少し考えてほしいんですけど、じゃあ仮に日本の とかで、じゃあ LINE LINE が規制さされたたどう思いまますすか皆さん多分、LINE、毎日使ったりしますよねでそれが突如規制されたりとかって、まあそういう可能性もあるわけです。で、なんでかっていうと、LINE ってもともと韓国から出てきてるサービスなので、まあ日本国内でなんか国外サービス締め出せみたいな感じで、そしたら LINE もこう締め出されちゃう可能性もあるわけじゃないですか。で、まあこういったことが起こると、例えば LINE を軸に今ビジネスされてる方も全然いると思うんですけど、そういった方もめちゃくちゃ困るわけですね。 まあだから今回のケースから分かったことっていうのは、そのガーファだったりとかっていうのを怒らせるとめちゃくちゃ怖いっていうことと、あと一般的には、いやこういった LINE とか、例えばーチャットとかっていう、そういう、あの、グローバルなチャットプラットフォームとか、グローバルなサービスっていうのは大きいし安定してるよねっていうふうに思われがちだったんですけど、まあ意外とそうでもないかもっていう、まあそういうのが見えてきたわけですね。 はい。で、ここから第3パートに進んでいきます。で、これが、えっと、インターネットは安全だけど不安定化したっていう話ですね。で、これ話して今日終わりにしようと思うんですけど、えっと、まず最近のインターネット事情として、まあ、いろんな規制っていうのが強まってきています。例えばデータの規制とか、プライバシーの規制とか、あとはまあ、個人情報に関する規制とか、まあ、今までのインターネットって、まあ、結構、まあ、その辺が、まあ、緩かったんですね。でも最近はもっとその、きっちり管理しましょうっていう、まあ、そういう風向きになってきています。で、こういった状況を受けて、じゃあ今の SNS 各社ですね、例えば、まあ、ツイッターとか、ま、あ Facebook とかもそうなんですけど、そういった会社っていうのはどういう状況かっていうと、ある意味でその自分で自分の方首を絞めてしまっている状態、苦しいみたいなそういう状況になってるんですね。なぜこう言えるかっていうと、今回 Twitter からトランプさんが絞め出されたじゃないですか。じゃあ Twitter 社からするとトランプさんってどういうお客さんかっていうと、もう超有料顧客、もうトランプさん最高ですみたいな、まあ、そういう風になっているはずなんですね。まあ、もちろんその発言がちょっと過激すぎるので、まあ、そこはなんかやばいな、あのあんま良くないかもしれないんですけど、まあ、とはいえトランプさんのフォロワーってどう どれぐらいいるかっていうと8000万人ぐらいいいますで8000万人て、じゃあ、Twitter とか Facebook ってどういうビジネスをしているかっていうと、広告ビジネスですよね。Twitter とか Facebook 使ってくれるユーザーが増えるごとに、あのプラットフォームの広告収入が増えるモデル。まあ、要するに、影響力のある人にどんどん使ってもらいたいですよね。だから、アメリカの大統領とかが Twitter をベースにいろいろ発信をしていたわけじゃないですか。まあ、それっていうのは Twitter 社にとってめちゃくちゃいいことだったんですね。でめちゃくちゃいいことだったのに、それにもかかわらず、とても大事な8000万もフォロワー いるお客さんを今回指名出したわけで、すよでこの結果どうなったかっていうと、動画の前半でお話ししたんですけど、株価が下がりました。ツイッター社の株価今下がってます。まあ、だからここまで聞いて、まあ、ちょっと難しい話でもあるんですけど、あの、ここまで聞いた皆さん、多分、いや、でもそう、それはそうだけど、でも、どうしようもないことだよね、と考えると思います。で、確かに僕もこのニュース見た時に、あどうしようもないことだなと思いつつも、まあ、とはいえ、SNS 各社の将来性において、まあ、ていうんですか、その、見通しが悪くなったんじゃないかなと思います。で、なんでかっていうと、最近のインターネットの流れで、 SNS ののプラットフォームで結構厳しいんですよっていうのも今回の一件もそうじゃなななないいいいいいですかトランプささんんをまあ凍結しないといけないっていう本当はいいお客さんなのにみたいなでその前にどういった事件があったかっていうと、SNS をこう不正利用したことによって選挙を操作したんじゃないかみたいな。まあそれで Facebook が叩かれたりしたわけですね。で、その結果 SNS 各社はどういう行動をしたかっていうと、じゃあ選挙期間中はその広告使えないようにしますみたいな感じで、まあこれっていうのも SNS 会社からしたら結構厳しいんですよ。なんでかっていうと、選挙間 そ活動にに SNS 広告を使っっっててもらったらそこにお金ってめちちちゃゃゃく落ちるじゃないですか。正直それだけで数十億とか数百億っていう広告費がバンって入ってくるんですよで入ってくるんですけどでもそういった世 論, 世論を受けて今 SNS 各社っていうのは政治広告やりませんっていう、まあ、そういう流れになってしまってるんですね だから要するに今回トランプさんのこうあの、凍結とか、あの、政治広告は打てません。これって、SNS プラットフォームの収益性低下にめちゃくちゃ、あの、影響しますよね。まあ、とはいえなんですけど、じゃあその、ツイッターの社長さんだったりとか、フェイスブックの社長、マーク・ザッカーバーグさんとかっていうのは、まあ、今どういうふうに考えてるか、もちろん僕もその、彼らの考えなんてわからないですけど、まあ、とはいえ、ああいったプラットフォームっていうのは基本的にトゥービック・トゥーフェイルっていう、まあ、そういう原則が働くんですね。で、トゥービック・トゥーフェイルって何かっていうと、大きすぎて潰せないっていう状況で、 まあ、要するに、プラットフォームとして巨大になりすぎてしまったので、まあ、大きな変化とかって起こしづらくなっちゃうんですね。じゃあ、そうなってくるとどうなるかっていう、まあ、こっから単純に僕の未来予想というか、まあ、多分こういう時代になっていくって、まあ、いろんな世界中の人も言ってるんですね。で、その先の行き先っていうのが、えっと、破壊的なテクノロジーですね。で、具体的にどんなものが破壊的なテクノロジーになるかっていうと、例えば分散型のイーサリアムベースの SNS とかそういった感じです。で、ここでその分散型とかイーサリアムとかって出た時に、ちょっとよくわかんないと思うんですけど、まあ、要するに、その国家と 企業とかですねそういった人たちがまあ規制できないような、まあ、インターネットをベースとしたインフラですねそれが生まれてくる時代が多分未来に起きてくると思いますじゃあ何でこういうことが起きるかっていうとある意味で SNS ってもう今生活のインフラになってるじゃないですかまあ LINE とかもそうですよね Twitter とか Facebook とかも急になくなっちゃったら結構困るじゃないですかでそういった感じでその生活インフラレベルにあるサービスっていうのがあるじゃないですかでもこういったサービスっていうのが今回の一件によってその企業とか国家の規制ですぐにこう消されたりまあ、潰されたりしてしまう みたいなそういういのが分かったわけですよねであとまあ YouTube とか Twitter とかでもよくあるんですけどあの間違ってユーザーが消されるみたいな5番って言われたりするんですけど謝るっていう感じにバン。 で、それで、あの、急にアカウント消されたりとかって、そういう事件もたまにあったりするじゃないですか。で、まあそういうのを考えた時に、じゃあ果たしてこういった生活インフラ的なウェブサービスっていうのを国家とか企業に依存させる形のままでいいのかっていう、まあそういう議論も出てくるはずで、まあ僕自身は、いや未来的には多分分散型の形になっていて、誰にもこう規制されないような、あの、例えばサーバーとかが落ちたとしても、あの、動き続けるようなシステムっていうのはもう今すぐに作れるんですよ。それが分散型。まあいわゆるビットコインとかもそうなんですけど、イーサリアンとかもそうなんですね。まあ、なので今後 この未来としては、そういったあの分散型ベースのまあサーバーが落 と, 落とされたりもしないみたいな国家とかにも依存しません。みたいな企業にも依存しません。みたいなまあ、そういった sns では出てくるんじゃないかなっていう、そういうことを未来予想できると思います。はい、という感じでまとめると。まあ最近インターネットがまあ徐々に安全化してきてるみたいなまあ、そういうふうに言われつつもあるんですけど、まあ、安全になった結果、まあ、とはいえ、実を言うとまあ不安定化しているんですよね。そういったまあ規制リスクっていうのは増えているみたいな。まあ、だからこの辺りは難しい問題ではあるんですけど、まあ、ただ今回の一つのニュース。から こはい。というわけで、今回これぐらいしようと思います。で、僕のチャンネルは普段こういった感じで、個人で稼ぐって場所をテーマに発信していて、個人で稼ぐって場合に、その未来を見通しながら活動していく。めちゃくちゃ重要なんですね。で、今回は未来予想をテーマにちょっと話したんですけど、まあ、他にもあの基本的に有益であの勉強になるコンテンツを発信しているので、もしよかったらチャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いします。というわけで、えっ、ー、と、さよなら、いってらっしゃいという感じで終わりです。